最後の演目となります。また来年ですね、この祭り盛大に開催できますことをこれに申し上げまして、精一杯演目させていただきます。どうぞご清のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。会場のお客様に、礼。し平和の光が命を。 希望の光が心を照らす。平和を願い、命を祭り、心を祭る。茨城生まれろ、祭り。 Oh, g o たたの熱き思い幸の慶応に願いを込めている今祭り回闇背の山吹く風 you、yeah. いただきました会場の皆様に感謝礼ーーシ、ありがとうございました。